さん、アマチュア、六郎。イェイ。えー、どうもこんにちは、大蔵です。そろそろお昼時なんでね、昼食を作りたいと思っているんだけども。 ここのところそうめんしか食べてないわけさもうはっきり言って飽きました飽きたんだよねだから今回はこのそうめんをアレンジしてみようと思うんだけどどうせやるならロック風にアレンジしてみたいと思うわけよところでロックな味ってなんだろうねやっぱビールに合う感じなのかなそれで、ね、できれば辛くてねあそれでね色は赤と黒だな 好きな色は赤と黒、レッドン、ブラック、レッドン、ブラック、赤は血の色、黒は闇の色、ありました、ありました。した赤はラなル、黒は天然。これで赤と黒のそうめんを作っていこうと思います。ごご期待 それではプロパートから作っていこうと思います、あ、まずは豚肉をかいかに入れます、えー、豚肉が炒まってきたら次はネギを入れます天麺醤とイスターソースを加えてクロパートが完成しました、えー、クロパートが完成したので次は赤パートに入りたいところだけどその前にまずはベースのタレだよねベースタレは中華スープを湯に溶いたものを そしたらその次に牛乳を牛乳がだからベースになって溶く感じだよねその牛乳の中に今度はごまを入れますすりごまを入れたら今度はごまだれこれはしゃぶしゃぶとかで使うやつだねごまダレを入れますはい そしたらタレを合わせていこうかねまずはベースそして次に赤いパートである食べるラー油だねそして最後に黒いパートである肉味噌を上に乗っけます おーロックな感じがしてきたねでさらに骨ネりを上にちょっと落とすとほらさらにロックな感じがしてきたよさてこんな感じでタレができましたおいしそうさてできました完成ですさあ早速食べてみましょう おーすっげえ濃厚うんうんうまいうまいうまいけどねうーんこれってさこれって冷やし担々麺なんじゃない というわけで、えー、面白いと思ってくれた方または作ってみたいと思ってくれた方はぜひチャンネル登録をお願いします。では